井上真央が主演を務める金曜ドラマ、100万回言えばよかった。毎週金曜夜10時10時54分 TBSK の第6話2月17日放送が、ネットフリックス国内ランキング3位を記録し、同作が6週連続で国内ランキングトップ10にランクインしていることが分かった。 四角新作ドラマとしては初となる6週連続ランクイン同作は、連続テレビ小説、お帰りもね、NHK 総合、などを手掛けた脚本家足立ちこしによる、切なくて暖かいファンタジーラブストーリー。数奇な運命に翻弄、翻弄、されながらも奇跡を起こそうとする3人の姿を完全オリジナルで描く。 配信がスタートしてからトップ10に6週連続でランクインするのは、新作ドラマとしては初。TV アッペラ B ともに配信でも盛り上がりを見せており、SNS では、直樹・佐藤健を殺した犯人は誰なのか、という考察も飛び交っている。四角優位、直樹・キ、ジョーの運命は2月24日かね、放送の第7話では、事件が急展開を迎える中、 上、松山健一に命の危機が、そして優位、井上、と、直樹はある決断をする。四角第七話あらすじり桜、狩りな鬼乗せた者が、直、佐藤健、を殺した犯なのではと、優位、井上真央、は生き通りをあらわにしていた。突然倒れた、上松山健一は病院で受けた検査の、 結果犠牲脳腫瘍の可能性があると告げられていた。ただの頭痛だと楽観していたジョーだが、可能めぐみ平岩氏から幽霊である直とこれ以上糸口にいるなと忠告される。そんな中、リサクラの追っていた直は、リサクラが連れ去られた場所やそこで聞きしたことをジョーに伝える。ジョーは直の証を元意に単独で捜査に乗り出す。 さらに、幽霊の玄や菊池林子、が現れ、情にある頼み事をするのだった。金曜ドラマ、100万回言えばよかった、第7話は、2月24日かね、放送。